平成19年4月1日より正式稼働する大麻生環境センター疎水館の施設公開と落成式典が3月28日水曜日に行われました疎水館は平成16年度から阿蘇市赤水地区に建設された地下1階地上3階建ての汚泥再生処理施設です施設見学には 市の議員や報道関係者などが多数訪れ、ずらりと並ぶ最新の設備を熱心に見学していました。落成式典では、この施設建設にあたって協力された地元住民の方々に感謝状が手渡されました。